ムン大統領は言い間違いをしたのではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。誰も見たことのない国を作る。これは大統領就任時のムン・ジェイン大統領の言葉です。ムン大統領が目指した誰も見たことのない国とはどういう国なのでしょうか その答えになりそうなニュースを NHK が報じています。NHK ニュースの記事を引用します。韓国では一人の女性が産む子供の数の指標となる出生率が去年 0.81 と過去最低を更新し、少子化に歯止めがかからない状況が続いています。韓国の統計庁が23日に発表したところによりますと、一人の女性が 一生のうちに産む子供の数の指標となる合計特殊出生率は去年 0.81 となり、統計を取り始めた1970年以降最も引っ か, かった一昨年を 0.03 ポイント下回って過去最低を更新しました。出生率が前の年を下回るのは6年連続で、少子化に歯止めがかからない状況が続いています。 OECD 経済協力開発機構の加盟国の中で出生率が1を下回っているのは韓国だけです。去年1年間に生まれた子供の数も26万人余りと過去最少となった一方、死亡した人の数は高齢化や新型コロナウイルスの影響などで31万7800人と生まれた子供の数を大きく上回り、人口は 2年連続で自然減となりました。統計庁は出生率の低下は30代の女性の人口が減少している上、結婚する人が減っていることなどが背景にあると分析していて、将来を担う若者たちをどう支援していくのかが来月の大統領選挙でも重要な争点の一つとなっています。とのことです。 2021年における韓国の出生率 0.81 という数字はかなり異常なものです。日本も出生率が高い方だとは決して言えないのですが、2020年の日本の出生率は 1.34 と1を割り込んではいません。出生率が1を下回るというのは、普通戦争などの異常な状態にだけ起こるものと思われていたのですが、 韓国はその異常な状態がすでに4年も続き、回復傾向が全く見えないということになります。このままの出生率が続くと、一説では50年後の2070年における韓国の総人口は、今より 27% も少ない3766万人まで減少。15歳から64歳のいわゆる生産年齢は、 総人口よりさらに急激に減少し、2020年の3738万人から 53% も減少した1737万人になるとも言われています。人口が減少するということは当然のことながら国力が衰退することを意味します。つまりこのままいけば韓国はおそらく100年後には 国自体がなくなるという事態に直面する可能性が否定できないということになります。韓国の出生率推移を見てみると、2015年、2016年はそれぞれ 1.24、1.17 と低いなりにそれなりの数字を保っていました。2017年に 1.05 と急激に落ちると、あとは2018年以降 0.98、 0.92、0.84 と落ち続け、2021年の統計ではついに 0.81 と、もう少しで 0.7 台まで落ち込んでいます。やはり注目してみるべきは、2016年の 1.17 から2017年の 1.05 へと落ちた、この急激な減少ですね。2017年に何が起きたのか。 これはもう簡単です。2017年5月10日、文政権が発足しているのです。もちろん新型コロナの影響もあったとは思いますが、それ以上に文政権の誕生が出生率減少のトリガーになっていることは数字から一目瞭然です。韓国の若者が結婚・出産を選ばない理由はいくつかあると考えられますが、 やはり一番の理由は収入でしょう。ムン大統領は失業率を大幅に改善したと自画自賛していますが、これは様々なトリックを使って見かけ上の数字だけ向上させたものであることはよく知られています。財政支出で高齢者の短期アルバイトを増やしたり、非正規職を増加させたりして雇用が改善したと言っているに過ぎず、 根本的な解決とはほど遠いのです。このあたり、いかにも見てくれだけに異常にこだわる韓国人の本性が出ているようで非常に面白い結果ですね。上から下まで見てくれだけしか気にしない、いかにもハリボテ国家らしいというものです。収入がなければ結婚という選択肢を選ばないのはある意味当然でしょう。文政権の 見てくれを良くするためだけの政策は、逆に若者から良質な雇用を奪い去る結果になったと言っても言い過ぎではありません。この現実に目を背け、韓国は一人当たり GDP で日本を追い抜いた、世界十大経済大国の仲間入りをしたと自我自賛しているわけですから、開いた口が塞がりません。そういえば、共に民主党のイー・ジェミョン候補も、 韓国は基軸通貨国の仲間入りが可能だなどと猛言を垂れ流していましたね。ハリボテはどこまで行ってもただのハリボテに過ぎないのですが、韓国人はそんなことにも気づかず、せっせと見てくれを磨くことだけに救急としているのでしょう。韓国人が整形を異様に好むのと全く同じ構図と言ってもいいのではないでしょうか。 若者の結婚を阻む理由がもう一つあります。不動産の高騰です。韓国では不動産を持つことが当たり前という風潮が他の国よりも強いと言われています。言い換えると、結婚するなら不動産を持つのが当たり前。不動産を持って初めて一人前という風潮が強いと言われています。不動産価格の高騰抑制は 韓国における重要な政治テーマの一つであり、文大統領も大統領選中から住宅価格の抑制を公約に掲げていました。文大統領の不動産政策は実に滑稽なものでした。誰の入れ知かわかりませんが、文大統領は供給を絞れば価格は下がるという政策を実施したのです。特に経済を学んでない人でも、 この理論がおかしいことにすぐ気づくでしょう。需要の数が変わっていないのに供給を絞ればプレミアがついて価格が高騰するのは当たり前です。価格を下げなければむしろ供給過多の状態にするのが自然です。文大統領のこの奇妙奇徹な政策により、韓国の不動産価格は文政権発足時から4年で2倍にまで高騰しました。 わずか4年で2倍です。これもまた異常と言わざるを得ない数字であり、しかもその原因がムン大統領の明らかな失勢にあるわけです。見てくれだけを追い求めた結果、若者の収入を減少させ、不動産価格を倍にまで高騰させて、若者に購入を断念させる。これがムン政権の政策の結果であり、その結果、 導き出されたのが出生率 0.81 という異常極まりない数字なのです。これがムン大統領が宣言した誰も見たことのない国なのです。ムン大統領はおそらく言い間違いをしたのではないでしょうか。誰も見たことのない国ではなく消滅することによって誰も見ることのできない国と言いたかったのではないでしょうか。